私たちは大阪府吹田市よりやってまいりました。 今年度の演舞名は花紡ぎ「花ぎテーマは「万華鏡」となっておりますそんなことより私たちは大阪府よりお金と時間をかけてやってまいりました大学生にとって大事なお金と時間をかけてこの東京の地にやってまいりましたそれらを無駄にしないよう全力で笑顔で楽しんで演舞をしたいと思いますですのでお客様どうかご声援のほど よ ろ, よろしくお願いします。は、それではまいります。よろずのつぼみが芽吹くとき、海花のつやしが踊り出す。 光差しサた逆せ見せればうるわしき、はい に